お花紙でボリュームのあるタンポポの花を作りましょう。たくさん作りたいときには、四つ折りの屏風折り型紙を作っておきます。コピー紙をお花紙と同じ大きさに切ります。それをさらに半分に切り、二枚重ねにしたまま四つ折りの屏風折りにします。 開いたり閉じたりできるように、端をセロテープで留めたら、両側が山折り、真ん中が谷折りになるようにして、1分の2サイズを4つに折った屏風折りであることがわかるように書いておきます。これを開いて、真ん中から1センチほど離れたところに、お花紙を合わせる線を書いておきます。 端はめくりやすいように少し切っておきましょう。黄色のお花紙を半分に折り、真ん中で切ったら、2枚重ねのまま、型紙の内側の線に合わせます。型紙で挟んで真ん中に寄せると、一瞬で4つ折りの屏風折りができます。真ん中で2つに切ったら、山折りの方をクリップで留めておきます。 それを半分に折り輪になっている方を少しだけ三角に切ります。ずれないようにクリップを真ん中の折り目のところに移したら反対側から切れ込みを入れていきます。まず真ん中そして両側3分の1ぐらいのところまで図のような比率で切り込みを入れます。真ん中はモールでねじって留めます。金色か 黄色のモールを4、5センチに切ったものを用意してください。クリップを外して開いたときにできる三角形のくぼみのところに、モールを引っ掛け、ぎゅっと引っ張ってねじったら、花びらの左右を持って横に引っ張っておきます。お花紙を2枚がせぬのまま、折り山をつぶしながら広げていき、おせんべいのような形にします。 こうしてから2枚重ねになっているお花紙をそーっと開いていくとふわっとした綺麗な丸い形になります。最後にモールをねじった方を下にして、真ん中を軽く指で押さえます。もう一つの方も同じように開いていき、最後は片側だけをまとめて滝を少しだけ切り取ります。切ってない方の真ん中に液体のりをつけ。 2つを組み合わせて形を整えると、花の出来上がりです。画用紙で作った葉っぱと組み合わせて飾りましょう。この葉っぱは、画用紙を無駄にしないよう、三角形をつないで作っています。型紙を使って、タンポポの花をいっぱい咲かせましょう。